エイジス様我々の乾杯です見ろロ誰が来た面白いものが見れそうだなあらあらどなたかと思ったらエイジス 私を探してたのはあな た, あなたは招待されていませんよでも来てしまったからには楽しませてもらいましょうた楽しませるあなたとは戦ってみたかったんです自分から訪ねてくるなんてこのチャンス無駄にしません場所をちょっぴり拝借して実力を出し合ってみませんか 私なら大丈夫エイジスの性格だもん私と戦わないうちは気が済まないんじゃないかななかなか話の分かる妹ですね<笑>新入りのあなたとは手合わせしたことがありませんでしたからね楽しみですどんな技でも存分に披露してくださいね退屈なのは嫌なんです 別に一緒にかかってきても構いませんよ見くびらなら1人で十分に覚悟しなさい チョシ勝て 運命を受け入れなさい失してないで早く見せ て, てください、うん、はっうーうー攻撃開始 私を甘く見ないでにていいではっはっ少子貫徹 なっるほどもっともっとぎょっずっと面白そうですね これで満足したそんな、まだまだ足りませんよ。今度は、あなたの体調がいい時に一戦交えましょう。それまで死なないでくださいね。分かった。 あちょっと待って新しい連絡が入ったみたいオベリスク遺跡に迎えだってフレイヤかな<音楽>